夏の壁面をたくさんのふわふわひまわりで飾りましょう花びらはお花紙で作ります黄色のお花紙を2枚重ねて屏風折りにしますたくさん作るには五色鶴の花子ちゃんが便利です花子ちゃんがない場合は16折りの一発屏風折り型紙を作りましょう コピー紙で簡単にできて、手間のかかる屏風折りがどんどんできます。屏風折りにしたお花紙を半分に折り、花びらの先を深く斜めに切り落とします。真ん中をワイヤーかホッチキスで留め、2枚重ねになっている花びらを広げます。 模様を描いた茶色の色画用紙を真ん中に貼れば出来上がりですこの時花びらをふんわりさせたまま画用紙をしっかり押さえて貼り付けましょう一番手前に貼るひまわりには葉っぱもつけておきましょう作った花を重ねてしまっておくとぺちゃんこになってしまうことがあります そんな時はもう一度花びらを開いて真ん中を押さえるとふんわりしたひまわりに戻ります奥に花だけのひまわりを一番手前に葉っぱのついたひまわりを貼って飾りましょうこちらはひまわり畑の向こうに海が見える風景にして飾ってみました春数や並べ方を変えて 壁面に合わせたひまわり畑を作ってお楽しみください。